はい、いお願いします。なんんやるからね、あ っ,、はいうんえー、っとこれだ、ねはい、すごい。 なななぜ細いいいいいいいかかかかとととうのののははっっっっててるでででででしししょ空、はい、空気をとしてないから空気を、ね、ととたらこららにだ、ね、こ辺ややすすすもね触ってもあの、はい、あ一瞬でやれば大丈夫です。ほ でやるとしいのは こ, この4 5 0 0でこ の,、はい、の温度が。はい 我々は水はそんな程度だと思ってたお間違いで、地球上の7割は水でしょ、はいはい、太陽光が何十億でも入れてるから、はいはい、太陽が入ってるんですよ、これ。だから1500度ってことないじゃん、太陽は。そうですねそれを化けの皮を取るのには、こ, うこの、はい、耐熱のチタンを、はい、これ チ,、はい、チタン。チタンですね、はい。サーティン、サーテン。でしょこれは1800度ぐらいですよ、はい、溶けるの。それはい、溶けずの取りごとに 穴が開いて、本当はサンブラスかけないかん、はい、は太陽光だから、非、ま、度、あはい、にないいですね。ちょっと、はい、直接見ない方がいいですね。いいです、は い, い, い, いす こ, この温度は、核、はい、融合しよ温度上がるんでいいですか、はい。やります、はい。はい。おおー、すごい。すごい。すごいでしょう。これだけエネルギーあるんで うわあ、はいね、っ煙になってる。 こ、はいななはいね、これれが大正のパワーでですよはい、い は, い、あれでこれは実差し上げて水素よりも実はあの、えー、国際水素会議というのがあって、はい、あの過去に。 10年くくらいいいい前ににあったんの先生がもうれるんでですすそのの時東大先生ももううれるか暑暑ななは<笑><笑>、ね<笑>えー、普通じゃありえないですね、ライターつけてょ、ね、あのちょっとでももうすぐ暑くなるのに、う な, るのにうん、これないでしょいやもうちょっとょっ暖かいというぐらいですね。それは反射 でこれが水素よりもね 5% から 10% ね、水素よりもですよ電気がよくこるこれ水素の燃料電池というは小型のそれが電気がつくんですよ。ガガススを入入れれれれれれるるるででででですすすすすすすかかかかここ燃燃えた水素ですよよよ料電池ですよ電池気取取取っておいていいいしょううりまままも こ れ, はこれ電源で す, 電気水源です水素。水素の燃料電池にこれ圧縮にが取 っ,、はい、取ってやれば、はい、あもうあのれ水素よりか漏れないし、はい、あのどのタンクでもるので使いです、ね、えますが